あれ今週提出の種類なくしちゃったどうしようなくしたことを直接に謝るいやでも昨日褒められたばかりで怒られたくないしいやでもごまかせるようなことじゃないそういえば今週本部に出すレポートはちゃんとかけたえあはい大丈夫ですあさすがやな金曜までに出しといてなあ